いや、今回はガチです。やばすぎる。いや、マジでやばすぎる。ちょっと今回は本当に神回だよということで、もう今のうちに高評価をしといてください。はい。えー、先ほどですね、鬼滅の刃公式ツイッターからですね、なんと、鬼滅の刃刀冶の里編の解禁日がついに明かされましたということで、今回ばかりはマジの確定なんで、 ちょっとデカデカとサムネに確定と書いてるかと思うんですけども、皆さんちょっと一緒に見ていきましょうか。そんな詳細情報がこちらということでございます。今週からですね、なんと街遊びというイベントがですね、徳島県の方で行われるんですけども、そちらにですね、鬼滅の刃が参戦ということで、先日それに関しては動画にしたんですけども、なんとそのイベント情報の詳細が明かされましたということで、こちらでございます。アニメ鬼滅の刃ステージ情報ということで、 まあ、ド派手に行くぞということなんですけどもえ、日時がこちら、来週の土曜日でございますねえ。10月の15日土曜日、10時10分頃から11時ということで、なんとですね、はい、あの花江夏樹さん、そして小西克幸さん、そしてこの高橋さんといえばもう確定<笑>うん 確定なのよ<笑>ということでね、ちょっと大きな声出してすいませんということなんですけども、こちらね、アニプレックスの偉い方ですよということで、この方がいらっしゃるときは、必ず最新情報が、えー、出てますよということで、しかもですね、ステージ内でアニメ関連の告知も予定ということで、こちらは刀鍛冶の里編確定ということなんですよね。はい、ということでちょっとね、やばいね<笑>。 うっせごいずということでね、ちょっと高評価をしていただけたらなと思うんですけどもね、まあ、ステージ情報こちらでございます。ド派手に行くぜということでね、まあ、来週の土曜日ね、やるよということで、これね、ちょっとどうなんだろう、配信とかあるのかな現地の の, のみのね、ちょっとイベントなのかなっていう感じで、いや、僕の予想では鬼滅テレビがですね、同時に、まあ、この時間帯にですね、やってくれるんじゃないかということで、まあ、あの、今週の土曜日にですね、まあ、街遊びのイベントについてはまた詳しく、 ちょっとお話ししたいなと思っているんですけども、そう、前回の街遊びのイベントの時にはね、鬼滅テレビも同時にステージと同時に、あの、アベマ TV の方で解禁情報も配信したので、ま、ああのー、可能性としては非常に高いかなということでございます。なので、配信情報もちょっとね、まあ、あるかな、なんてね、いうことを、まあ、期待してるんですけども、土曜日なんかにちょっと上がるかな、なんて感じなんですけどね、今週の、はい。まあ、そちらに関してはまた詳しくちょっとお話ししたいなと思いますけども、まずはこちらね、まあ、もう解禁確定ということなので、 で、まあ、皆さん、ついにですよお、アニプレックスオンラインフェスでは解禁がなかったので、ここで解禁、ドドドドドーンということでね、もう本当に打ち上げ花火上がっちゃうよということで、詳細情報を見ていきましょう。おーほうほうほうということでね、まあ、他にもあるのかな、まあ、まだね、全然あるかなと思うんですけども、10月15日と16日に、まち、あ、遊びというイベントがね、あるので、まあ、大きく3つの催しがございます。だって、マジで、ちょっと見ていこう。マジマジマジ。マジ うわ、イベントもあるんか。11時半から。まあ、これ徳島県なんで、ちょっとマジで行けねえなって感じなんですけども<笑>、うなんと、無限列車編の上映会もあるんですか。はいはい。u f o テーブルシネマということで、そうなんですよ。今週また詳しくお話ししようと思っていたんですけども、u f o テーブルのね、まあ、なんと、スタジオがですね、徳島県にあるということで、まあ、以前から僕はですね、この街遊びというイベントが決まった時から、あ、これはちょっと解禁の可能性非常に高いなと思っていて、まあ、今週の土曜日で、そのこと についてはめっちゃ詳しくね話したんでまだ前回の動画見てない人いう人なのそれを見てほしいんですけどももうマジでちょっとほんとに来ちゃったねって感じなんですよ。 うん、まあ、他にもまだまだ、えー、え、あーまあ、この3つの催しがあるということでございますかね。こんな感じみたいですね。1 11… 0時半、うん ?10 時10分から11時まで解禁。そして、11時半から12時までイベントがある。そして、えっ、ー、と、なんと劇場版の上映会もあるということでございますね。これがま、本日解禁された情報なのかなまあ、公式ツイッターさんからま、解禁された情報なのかなっていう感じなんですけど、どうやってもんだ、これ。ちょっと一回戻らせていただきますよという方。 でござい ま, すまあ他にはないかな他にはどうなんだああああえなんだなんだこれえちょっと何これえ待ってイベント詳細はアニメ「鬼滅の刃」ステージ内にて発表予定ですということでなんか関連イベントがこの11時半からあるみたいなんですが、まあ、そちらについてはなんと おーステージ内での発表ということでもしかすると刀鍛冶の里編が、まあ、絡んだイベントがあるのかなというかまあサプライズ的な演出があるからちょっと隠してるのかなっていう感じではあるっすねちょっと全画面にしますけどもはいはいはいはいはいもしかしたら花澤香菜さんとかね そそそうそうそう菅路寺光さん役の花澤香菜さんとかあとは、えっと、誰だっけ時藤むいちろくんの声優がちょっとね今度忘れして思い浮かばないんですけどあ の, あの方がねあ 誰, 誰だっけ誰だっけ俺の好きなあの時藤むいちろくんの声優が<笑>もうダメだ頭なん中が混乱して出てこないよということなんですけどもまあまあまあまあ、えー、とそういった方たちがですねちょっともしかする と,、えー、とご登場なさられてでそれでまあこのステージ内で発表ということなのでイベントにちょっと絡んでくる のかなみたいな感じでね、刀鍛冶の外編も絡んだ、えー、とイベントが、えー、その後からあるのかなということなんですけども、まぁ、あ、町遊び、ちょっと現地、本当は行きたいんですよ。徳島県でやるので、ただ僕、東京に住んでて、徳島県じゃないですか。徳島県って遠いよ。うん、遠いの。うん。で、しかも、急遽じゃないですか。まあ前々から鬼滅の刃のね、まあ、イベントがあるよっていうことは分かっていたんですが、急遽だからね、ちょっと行きたいしね、動画も作りたいしね、無理なんだよね。<笑> <笑>はい、ということでございます。まあ、今回ね、発表された、もう最もでかい情報といえばこちらですね。もう今日は本当に伝えたかった情報、こちらなんですよ。はい、もう解禁がね、ついに確定ということで、皆さんどう思いますかいや、マジで、登場もやばいわ。 ちょっと本当に、ちょっとさっきのちょっとお話聞いて、ちょ、僕ね、今日さっき帰ってたんですよ。帰りの、ちょっと電車で、ちょっとね、ツイッターを見てたんですよ。で、まあ、あの、解禁については、まあ、解禁というか、鬼滅テレビとかこういう、なんつうの、まあ、新しい刀鍛冶の里編の、なんかステージ情報じゃないけども、アニメの、え、最新の告知のステージ情報っていうのは、まあ、僕は今週の土曜日に解禁されるだろうなと思っていたんですよ。なんでかっていうと、え、こちら土曜日ですよね。なので、一週間後なので、 ちょうど1週間前に情報が解禁されることが決め、ツナいバって結構多いんですよ。なので、まあその前例からまあ、今週の土曜日あたりにでかい情報がね来るかなと思っていたんですけども、まさかまさか今日来ると思ってなくて、マジで帰りの電車で。<笑>みたいになっちゃって。ちょっと本当にもう猛ダッシュで。 あの、ほんと帰ってきました。マジで猛ダッシュです。もう全力疾走。うー、揺れるまるるする、切ないーい、気持ちいい、みたいな感じでね、ほんと頭の中に、ちょっともう流れてたんですよ、確定演出の BGM が。うん。もうほんとに全力ダッシュで帰ってきて、マジでほんとにあの、もうやばかったです。その時のノジっちを見てほしかったです。ほんとにツイッターを、最初にこの情報を見た時、まず疑いましたね。う<笑>ん<え>、のん、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、ど、 その時のノジッチを見て欲しかったんですけども。まあ、ということでね。あの皆さんほんとすいません。今日の動画。ほんとこいつうっせーなと思ってるかもしれないんですけど、僕はですね、あの、マジで、ちょっとこの日を待ち望んでいたというか、もう最近ほんとになんか憂鬱だったんですよ。鬼滅の刃最新情報来ないし、しかもなんか動画作るたびにアンチコメントが、ノジッチは嘘つきた 詐欺し呼ばれさててててたんでね来来来るるるっっっっいつか来るっていうか、まあ、もううもそそろそろ来るよってずっと言っててたたんんでですすけどもね本当に来たんですよそして、うん、ということで、なんか、報われた気持ちにもなりましたし、そして、ここのアニメ告知情報、ちょっと楽しみでございますね。PV 公開されると嬉しいですけどね。まあちょっと詳しいちょっとお話についてはまたまとめて、まあ、今週の土曜日に、えー、やっていきましょうということで、はい、宴がありますので、来週皆さん楽しみにしておいてください。ということでございます。まああのー、詳細情報はもうあさって の土曜日にねあの僕動画上げるのでまた、えー、土曜日の動画でお会いしましょうということでございます来週も楽しみにしましょうねこの解禁もということでございますてな感じでねまあ、最新情報速報でございました、えー、今週の土曜日10月の えー、っと、えと、えと、えと、8日にですね、えー、夜8時ぐらいかな、えー、街待ち遊びのことについては、先ほど言った通り動画を上げるので、楽しみにしておいてください。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょうコメント欄にみんなの盛り上がりコメント待ってるぞということで、イケボでバーイ